え、うん、できない。え、うやめ。え<笑> も, もっと、もっと。<笑>っと<笑>頑張ってください。はい。思いっきり。はい。 もうちょいもう一回、頑張れもうちょい、いける、いける、いける、もう一回もうちょいうん、もう一回、体重かけてう、えー、いける、もう一回あー、ちょっと待ってスイッチ入ってんの、ね、う入ってるよえ なんでそんな糸も簡単に破かんだろう。まあ惜しいところで下まで踏み抜く感じ。あなんだろうねなんかこうこうやるとわ か, かんないんで。じゃあやるなみたいな。少年。少年。 分かりましたね<笑><笑><笑>んでンンンンンでロトトトトかかってえ。<イッ><笑><笑> よりも全然でかいねでかいよ。<笑>なんかお客さんだよこれ<笑><笑>しょうや<笑>